レッスン2、波の例。まず、ステップ1、低乗波、standing waves。そして、これがあの、動かない波なんですけれども、これが、今までは、進行波しか見てないんですよね。それが動いてる波なんですけれども、今回は、動かない波について、低乗波についてお話ししたいと思います。 そして、これがまあ右に進んでいる波は、この形にはこういう数式で書いたんですけれども、ψr <タッ> of <タッ> x, t equal a sine kx minus ガ t というのは、これがまあこのマイナスサインはえっはそれが右に進むということは示しますよね。そして、左側にと逆の方には行く波が 反対側に進む波が、まあ、ψL と, と言いましょう。で、これが a s i n kx plus ガ t なんですよね。そして、これが定常波。これが、まあ、あの、波だから動いてると思うかもしれない、かもしれませんが、とこの定常波というのは、まあ、もちろんこれが振動があるんですけれども、 ちょっと見てみましょう。この点は動いてないんですよね。上がったり下がったりしているんですけれども、位置が変わりません。まあ、左右の。そしてこれが、えっと、ψS と呼びましょう。これを調べることは、このステップの目標です。じゃあ、どうやってこの定常波を作れるんでしょう。まあ、えっと、干渉は重要な概念なんですが、えっと、反対方向の2つの波を見てみましょう。 これが、例としては、右に進んでいる波が、まあ、それが ψr e q u a a sine x minus ωt。で、左側に進んでいる波は、このオレンジ色の波なんですけれども、まあ、ちょっとだけ見 て, 見ているとと、動いてない状況に見えるかもしれませんが、もうちょっとか細かく見 て, 見ていると、動いているんですよね。 これの速度は 0.1 に設定しました。そして、この二つの波を重ね合わせにすると、この振幅が足し算になるんですよね。その瞬間のところ。そして、この波になります。この緑の波。で、まあ、最初にはこれもあまり動いてない状況に見えるかもしれませんが、ちょっとだけ見ていると、僕の指のところを見ていると、 その一番下のところは少しずつ右に進むんですよね。まあ、これが2つ、えっ、ー、と、速度は違いますから。そして、えっ、ー、と、これが定常波と言えません。そして、まあ、次の例は、右に進んでいる波と左に進んでいる波が、速度は同じで、サインは逆だけなんですが、x-ωt と x-ωt。 そして、この重ね合わせに足し算にすると、とほら、このピークのところが動いてませんよね。じゃあ、それが、定常波といいます。これが standing wave ですね。さて、これがどうやって作れるんでしょう。まあ、数式的にはこういうふうには書けるんですが、その重ね合わせは、PsiR プラス s PsiL イ q u a a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t. で、それが右と左なんですよね。そして、これが、まあ、あの、三角関数の公式でを使うと、その、sin kx minus omega t にはこの表現になりますよね。sin k x かける c o s omega t minus cos kx sin ωt. これが、上の行は、まあ、これが右に進む波なんですが、下の行は、えっと、左に進む波です。そして、これが、まあ、見えると思いますけれども、この二つは、マイナスとプラスになってるんですが、それが、それ以外は一緒なんで、そして、これが消えちゃうんですよね。で、残りなのは、この、 s i n kx cos オメガ t なんですが、これが、まあ、a は2倍にありますから、振幅が倍になりました。で、その振幅はあって、あの、これが、えっと、強め合い干渉といいますね。これが constructive interference ですよね。そして、これが、s i n kx このところ、ほら。 これがステーショナリーなんですよね。これが動いてないんで、これが定常という意味です。KX はこれが時間に依存せずには、まあ、X はそれの左右 の, の位置なんですけれども、時間によってこれが変わりませんよね。そして、そのこの cos の term が, がこれ が, が、まあ、時間依存なんですけれども、オメガ t なんでこれが掛け算になってるんですよね。足し算じゃなくてとか。 サインの関数の中とかじゃなくて、そしてこれが、あの形と位置 が, が, が別に、と時間軸には別 に, には依存しているんですねこの数式として。じゃあ、もうちょっと見てみる と, と、この2つの波があって、まあ、1つは上 に, に上がっている時ときと、それが、がもう1つののは反対になっているんですが、 まあ、これ上がったりが下がったりしているんですが、いつもこの場所が変わりませんよな。この場所がずっと同じ位置にある、あの、同じ振幅になるんで、まあ、ゼロなんですよな。そしてこれが、えっと、英語では nodes と言いますけれども、日本語では節。これが動きません。これが、このところには、この波の関数が変わりはありません。 そして反対 の, の方には、オレンジ色に書いてあるのは、このところには波 が, が一番高くなったり、上に行ったり、下に行ったりするところなんですけれども、これがエンチノードなんで、日本語では腹というと思います。そして、これが今までは干渉と言ってたんですが、干渉というのはもちろん2つの波が必要なんですが、 一つの波だけには作れるんでしょうかね。まあ、ちょっと見てみましょう。これが、右と左には行っているコンポーネントは必要なんですが、一つだけにはすると、まあ、例えば、反射を使いましょう。えっと、壁に当たって反射したりとか、鏡、光だったら鏡とか、えっと、 音だったら、まあ、壁に当たって反射したりとかにすると、まあ、最初には右には進んで、この壁に当たって、まあ、この壁というのは、これが境界と言えるんでしょうかね。その境界に当たって、その関数 が, が、サインが逆になります。そして、振幅周波数が変わりません。そして、これがオレンジ色の波になります。 そして、その、オレンジ色は、ははと左に、左方向に進むなんですけれども、まあ、このパターンはよく見ているんでしょう。このパターンには、ににはにはアニメートすると、この形になる。これが、定常波になりますよね。ほら、この、と上がったり下がったりするところが、がその位置が変わり、変わりません。そして、0になっているところも、もう、これが、が まあ、この節のところはその位置も変わりません。さて、これが、えっと、一つ の, あの面に当たっているととと、その壁に当たっているとと、周波数とかは制限されてないんですが、まあ、これ が, が、左側の例 が, が、まあ、これが、えっと、k イコール1というのは、それが、えっと、波の数なんで、一つの波と、 K イコールそれが2倍、K イコール3の3倍。で、この K は、ウェーブナンバーなんですけれども、K イコールラムダ分の2倍。で、まあ、これが、この波長と周波数には全然関係ありませんが、これそれが反射すると、とその、えっ、ー、と、境界のあたり に, にはこういう定常波が。 行うことになりますそして、まあ、あのこれが二つの波を逆の方向に行っているとか一つに行って当たって反射しているかそれどっちでも境界がか、えー、と0か1 で, でも こ, のあのこういう強め合いの干渉になって低 常, 常犯にはなる場合もありますけれどもそして、えーと 2つのバウンデリーになるとどうなるんでしょうじゃあ見てみましょう。例えばこれが x イコ u a 0のところと x イコ u l のところ に, にはこの境界を作ることなんですが、まあ念のため に, には分かりやすくするため に, には、えっ、ー、と、そっちには、まあ、ギター の, の弦でしょうかね。例えばこれが、あの、そういう弦をつけて右と左にすると、 これがもちろん、このところにはつけてるところなんですが、そのつけてるところだから動きません。そして波がどうなるんでしょう。まあ、最初にはちょっとだけにはあの変動になるかもしれませんが、それが、それが抑えてからどうやってその振動がえっと定常になるんでしょう。まあ、まずは、えっと、 これが数式なんですよね。これが、まあ、さっきの作った数式なんですけれども、ψ xt イクワール a s i n kx cos のメガ t なんですが、そして、これが、どうやってこの数式を解決するのか、まあ、その境界条件には合わさなければならない。さっきの言ってた通りで、このところには弦が動きませんよね。 そして、こっち側にも弦は動きません。じゃあ、そしたら、ψ0、それが、まあ、x イコ u a l s 0のところ、t equals 0。時間には関係なくて、いつもこれが、えっと、左右、えっと上、上限 の, の, の位置が0になりますよね。そして、 x イコール l のところは同様に、psi l t イコール0。いつでも。じゃあ、そうすると、こんな形になります。が、どうやって、まあ、この、えっと、条件1には、これはいつでもこういうふうになるんですが、いつでもこの s i n の term が sine x イコー、えっと、ル0の場合にする と, と、sine 0イコール0 な, なので、いつでも。 えっと、この条件はえっとクリアしているんですが、もう一つのクリア条件としては、ちょっと複雑なんですが、cos オメガ t イクル0、まあこれがオメガ t イクル2分の π かける n で、n は整数1、2んとかでしょう。 でこれがまああのこれだけでは足りないんですが、この sin k l equals これがが k l equal n パイ n equal 一二ななんとかで続いてえっと整数ねの場合なんですが、この上のの の, のものはこのメガ t がが t は連続的 な, なあの 変数なので 0.01 とか 0.02 とかになると、まあ、この 表, と表現には合わないんでしょう。そして、この sin kl をそれが0にするべき。この条件を合わせるように。さて、これどうなるんでしょう。k イールラムダ分の 2π にすると、 ラムダイール円分の 2L になります。そして、これが、突然には、この L の変数が出てきましたよ。そして、先のところには、壁と壁の間、その境界と境界の間、その距離 に, には、えっ、ー、と、依存になってきた。そして、N イコール1の場合には、ラムダイール 2L で、まあ、これが基本ハートと言いますけれども、 ほら、見る通りなんですが、えっと、1回だけ上がって下がったりするなんですよね。まあ、これが、が波 の, の半分にはなるなな、なんですが、えっと、1つのは、のあと、コンプリートな形じ ゃ, じゃなくて、半分だけ。まあ、これが、すると、こういうふうに振動しているんですが。そして、2以降2の場合には、これが、まあ、整数なんですが、 一つの完璧な波になるんですよ。complete 上の部分と下の分。英語ではこれが first harmonic と言いますけれども、日本語ではこれが二倍振動なんですよ、ね。まあ、そっちの方が、日本語の方 が, が, が分かりやすくて、そ れ, それが、ねまあ、ありがたいことかもしれないんですが、これが1、これが2、そしてこれも3がありますよね。そしてこれがまあ、 山は3つあるんですよね。まあ、山、谷、山になってるんですが、この場合だったら、ラムダイコール3分の 2L になります。そしてそれが連続にはなるんですが、えっと N、N の場合だったら、まあ、N プラス1のノード、節になるん で, で、N のアンチノード、これが腹になるところなんですが、ラムダイコール N 分の 2L になります。 そして、これがまとめにすると、と定常波が、まあ、そのピークのところには、時間によって上がったり下がったり下がったりにしてるんですが、それが左右に動きませんよね。それが動きはないです。進行波にはならないんで、定常波になります。そして、これが、まあ、重ね合わせ、2つの波の重ね合わせになるんですが、逆。 反対方向に行っている波の2つは必要です。そしてその2つの波が、まあ、あの反射しているかか、独立で出ているかか、と壁があるかかというのはそれが依存、あの関係ないんですね。そして、まあ、こ の, あの上がったり下がったりするところには そ, れその動きがないところがそれが節と言いますけれども、そして、 上がったり下がったりしているところが、がまあ、これが腹と言います。ノーズとエン t ィノー d e は英語です。じゃあ、それが、えっと、定常波の定義です。これが、この境界条件としては、それがつけると、どんな波長 が, が可能か、それ が, が、えっと、制限になります。そして、これが、ま あ, あの、今回には繰り返して繰り返して同じことは出てくることになるんですけれども、これが、 物理学の一つの基本の概念です。定常波は以上です。